こんにちは、アブです。今日はですね、コスパいいおすすめのミニマルな、えー、ファッションアイテムを紹介していこうかなと思います、えー。今の季節、だんだんだんだんと梅雨時期になりつつありながら、ちょっとずつ暖かくなってきましたよね。で、こういう時期って一番何を着ていいかわかんないっていうのがあると思うんですけども、今日は、えー、おすすめのアイテムを見つけたので、えー、4つ紹介していこうかなと思います、えー。僕のチャンネルではこうしたコスパのいいアイテムの紹介だったりだとか、あとはミニマルに生活する方法についてまとめてます。よかったらチャンネル登録お願いします。 今日はおすすめのファッションアイテムの話なんですけども、なんでファッションのアイテムを紹介するかっていうと、実は僕めちゃくちゃファッションオタクなんですよ。ファッションすごく好きすぎて、一時期ファッション業界に入ろうかなと思ってたぐらいだとか、あとは自分のブランド立ち上げようかなと思って海外転々として製造工場だとか、あとはファッションの、なんていうんですかね。 最先端、日本に入ってきてないファッションアイテムを見つけに、イタリアだとか、スペインだとか、フランスだとか行って見に行ったりだとかするぐらいめちゃくちゃファッションが好きなんですよ。で、今日はそんなファッションオタクが紹介するおすすめの T シャツだとか、この時期におすすめのアイテムを紹介していこうと思います。という感じです。で、実際僕ね、めちゃくちゃ T シャツ買うんですよね。毎年 T シャツだとか行くと、コンビニに売ってあるセブンイレブンで売ってあるような900、390円か。 で、買えるような T シャツから、えー、数万円で買うような超、あ、まあ、ハイブランドかなまあ、超ハイブランドじゃないですけど、えー、そこそこ高い数万円くらいする T シャツを買って、えー、いろいろ試してるという中で、今回おすすめの、えー、T シャツを見つけたんで、紹介していこうと思います。えー、まず、一つ目なんですけど、何かっていうと、えー、ユニクロのエアリズムの T シャツです。これ、僕今着てる T シャツなんですけれども、これ、結構良くておすすめなんですよ。何がいいかっていうと、まず価格が990円と。 まあまあまあ普通のユニクロの T シャツですよねって感じなんですが、これね、エアリズムっていう、あの、トーレと一緒にあのコラボして、自社開発された、あの、素材なんですけども、エアリズムで使われてる、あの、ウレタン、ポリエステルだとかの高機能素材プラス、 コットンを使った T シャツになってるんですよ。エアリズムだとかシルキードライって昔言われてたんですけども、その高機能の素材、速乾だとか消臭だとかがついてる、あの素材とコットン、綿をプラスして、すごく着やすい T シャツを今発売されてます。これ何がいいかっていうと、えー、シワになりにくいんですよね。シワになりにくくて、しかも汗じめも目立ちにくくて、速乾性というところで す, すごく便利です。えー、で、しかも、 これ結構ね、あの、なかなかエアリズムって肌着として使えるんだけど、1枚で着るってなかなか難しかったじゃないですか。それが今、ようやく肌着じゃなくて1枚 T シャツとして着れるようになってるところがポイントかなって感じです。で、デメリットを言うと、デメリットがね、また一つあるんですよ。一つ言うと、ちょっと透けるっていう部分ですね。これちょっと見にくいかな。この動画では見にくいかもしれないんですけど、こう貼ると透けてしまうかなっていうのが、 あります。で、日本の場合、スケルっていうのはちょっとね、タブーだったりするじゃないですか。スケル T シャツってなかなか着づらかったしますよね。そういったのがちょっとデメリットかなと思うんですけれども、えー、実際、肌着としてもう着れますし、プラス1枚パス、パサッとね、着ることもできるというところで、エアリズムおすすめかなっていう感じです。えー、しかも値段もいいんで、990円というところで結構着やすいのかなっていう感じです。えー、一つ目が、エアリズムの コットン T シャツでした次、二つ目。二つ目、どんなコスパアイテムかっていうと、ここにあるんですけども、これです。ユニクロのドライ T シャツです。ドライ EX クールネック T シャツ、1500円ですね。これ、おすすめです。これ何がいいかっていうと、これも結構普通の T シャツなんですが、これ、一応スポーツ用になってます。西堀圭さんだとかが着てるようなモデルになってるのかな。 えー、スポーツ用の T シャツをあえて白で着て普通の普段着として使えるっていうのがおすすめのポイントです。えー、すごく速乾性に優れていて、なんていうんですかね、エアリズムとか皆さん着たことあるかなと思うんですけども、エアリズムの速乾をプラスして、えー、これで T シャツとして着れるという感じです。エアリズムだとインナーだけとして着れないんですけども、えー、これだと1枚で着れるというところですごくおすすめです。 え、なんでおすすめかっていうと、僕結構、あの、世界各国旅してた時期があったんですけども、そういったところで、やっぱり、あの、乾きにくい素材ってあるじゃないですか。すごく素材はいいんだけど、めちゃくちゃ暑くて、着心地はめっちゃいいんだけど、乾きにくい。例えば冬、えー、冬じゃない<笑>、梅雨の時期になかなかね、外、 で、干せなかったり、部屋干しすることが多くなったりする時期って、えー、部屋干しするとだんだんだんだん匂ってくることがありますよね。たまに服が匂ってる人とかいるように、ちょっと部屋干しすると乾きにくい素材って、ちょっとタブーだったり、NG だったりするじゃないですか。そういった時に乾きやすい T シャツを持っておくとすごく便利で。で、しかも速乾なんで、まあまあ、大きさに言うとこう絞ってパンパンってやったら切れちゃうぐらいの勢いで着れるような速乾性のね、服が欲しかったりするんですよね。 そういったところで見ていくと速乾性の高いこの EX、ドライ EXT シャツっていうのをあえてスポーツ用品なんだけども、これを普段着として使うのもおすすめです。で、若干このね、あの、毎年マイナーチェンジってするんですよ。えー、去年のモデルはここが背中があの、穴になってなくて1枚の布だったんですけども、今回、えー、マイナーチェンジされて2020年バージョンはここに 点々がついていて、速乾性がより優れて、軽く着心地が良くなってます。えー、毎年毎年いろいろとマイナーチェンジしてるんで、ユニクロってすご、すごいなと思いながらも、ユニクロの T シャツを今、えー、結構着てるっていう感じです。えー、二つ目がドライ EX クールネック T シャツでした。これ1500円なんでね。はい。あ、でもこれ僕ちょっとね、安めに買いました。安く買う方法ってあって、えー、おすすめはユニクロって毎週、あの、セールをかけたりしますよね。ちょっとね、早めにセールがかかるんですよ。 えー、7月、8月にはもうそのシーズンの T シャツっていうのはもう置いてなくてアパレルっていうのはだんだん前倒しの前倒しになったりしますよね。そういった意味で、えー、6月とか5月にセールになっててでそれをあの通販、オンラインで買って、えー、まとめて買うみたいなことを僕はよくしてます。なんで僕が買った時は990円ぐらいで購入することができました。で定価でいくと1500円で買えます。っていうところです。次、3つ目。 3つ目のおすすめのアイテムが、えー、こちら、えー、普通の靴下です。これ、ユニクロの靴下なんですけども、ユニクロの靴下、意外に進化してます。これ、えー、なかなか分からなかったんですけども、ユニクロ の靴下ってなんか脱げやすくなかったですか昔僕もめっちゃ持ってたんですけども、いや何回も履いてもね、すぐ脱げるなと思ってて、で、そこから僕は無印の靴下を履くようになりました。無印の靴下ってなかなか脱げにくいっていう風なことが評判で、僕も脱げにくいなと思っていて、無印の薄手フットカバーっていうのを履いてました。で、それが最近ちょっと穴が開いてきたんで、またユニクロに戻して履いてみたんですけども、ここの部分、 こ の, あのラバーの部分がすごく、ね、なんていうんですかね、1枚になってて、昔はこういう感じで3本入ってたんですが、今は全面にラバーが入るようになってます。なんで、すごく脱げにくくなりました。これがユニクロの進化の特徴で面白いんですけども、脱げにくくなったんですよ。これ今、えー、ウルトラ、 んウルパイルベリーショートソックスっていうのを、えー、持ってるんですけども、これ390円で、1個390円でまとめて買って990円くらいかなっていう感じのアイテムなんですけども、これ脱げにくくなってます。すごいですよねあの。だんだんだんだん進化していくっていうのはすごく面白いなって思うんですけども、脱げにくくてちょっと、えー、短いんですが、ちょっと厚めに作られてます。厚めに作られてるんで、薄手の靴下が好きなんだけど、ちょっとね、あの、履き心地が悪いんでちょっと厚めに入って、 のが好きだななっってていうう人にとってはすごくおすすめかなという感じです、すで、えー、無印との違いなんですけども、脱げにくくなったんですが、正直どっちがいいかっていうと、僕の中では、えー、無印がいいのかなっていうふうに思ってます。ちょっと概要欄にね、あのリンク貼ってるんですけど無印の場合300円、一足300円で購入することができて、こっちも結構脱げにくいです。で、ユニクロと無印の違いでいくと、靴下の違いなんですけども、えー、無印の方が薄れと。 で、薄いし、プラス、脱げにくさでいくと、どっちがいいかっていうと、無印の方が若干脱げにくいのかなっていうのが、まだまだあるところです。で、今回ね、フットカバーが変わった、ベリーショートの靴下が、ここがね、ラバーが変わったっていうのを受けて、また買ってみたんですけども、結構いいかなって思うんですが、やっぱり脱げにくさでいくと、無印の方が脱げにくいんじゃないかなというところを僕は感じてます。で、プラス、ちょっとね、ベリーショートなんですけど、生地がちょっと厚いんですよ。 暑いので、あの、ここのね、なんていうんですかね、毛玉がね、つくっていうのがあります。例えば、えー、靴下、黒の靴下履いて、で、黒の靴下脱いだ後に、なんかちょっとね、あの、足の裏に毛玉がついたりしませんかあれが起きるんですよ、この靴下。なんで、おすすめするんであれば、僕は無印の、あの、300円のフットカバーの方が、まだまだいいのかなっていう感じです。えー、えー、二つ目、三つ目か。三つ目のアイテムは、ソックスでした。 ソックスを選ぶんだったら無印がいいのかなっていうところです次ちょっと番外編なんですけども4つ目は、えー、ズボンですズボンこれユニクロのズボンですドライのズボンなんですけどもこれ、えー、なんと進化してますこれ何がいいかっていうとスウェット僕結構スウェット履いたりするんですよね ちょっとよあの履き心地がいいスウェット履いたりするんですけども、このスウェットがなんと、えー、2000円、1990円で売ってるのがユニクロです。これすげえなと思ったんですけども、何がいいかっていうと、まあまあ、両方使えるんですよ。スウェット生地ってなんかね、 やっぱり寝巻き感だとか、あとはなんかちょっとヤンキー感っていうのが出たりするじゃないですか。それがなくなってます。で、シルエットもまっすぐなってて、スパッとなってるのも、えー、もちろんなんですけども、素材感がちょっとね、テロトロとした、テロテロっとした感じの、えー、素材になってて、えー、フォーマルでも、えー、カジュアルでもいけるっていうのがあります。で、プラス寝巻きにも使えるっていうのが、えー、おすすめで、今回これを紹介してみました。えー、作りとしてはここがね、あのー、 ポケットが斜めに入ってるタイプなんですよ。斜めに入ってるタイプなんで、結構、あの、スウェットっぽくない。スウェットっぽくないけど、カジュアルにも着こなせるし、スポーツにも使えるっていう部分です。なんで、僕はこれを、えー、普通に着こなしながら、普通に着ながら、えー、フォーマルな場所でも、え、ちょっとしたカジュアルな場所でも、両方使えて。で、プラス、三つ目としても、えー、ね、寝巻きとしても使えるっていうところで今、愛用してますで。値段も2000円なんで、すごくいいですよね。えー、僕今履いてるのは、この、ナイキの、 ジョガーパンツかジョガーパンツって言われる、えー、スウェット履いてるんですけどもこれ1万2000ぐらいするんですよこれと同じようなシルエットでなおかつ、えー、もうめ値段がむっちゃ安いっていうのがあるんで今はユニクロの、えー、ズボンを履いてるというところですおすすめの、えー、4つ目は番外編としてズボンでした、えー、こんな感じでちょっとユニクロの、えー、コスパイ い, いアイテムを紹介したんですけどもいかがだったでしょうか今、えー、最近ユニクロめちゃくちゃ進化してますよね 昔、もともと、小郡商事って言われてて、小郡商事って言われる、あの、山口県の宇部市にある現あの商店街からスタートした、ちっちゃなお店だったんですけども、広島に1店舗でチェーン展開してって、全国にどんどんどんどん波及していって、広がっていって。で、そこから最終的には今、アパレル世界2位まで、売り上げで行くと世界2位まで行きました。これすごいですよね、本当に。ちっちゃい片田舎のね、 あのー、アパレル会社が今どんどんどんどん進化していって世界で2位になったんですよ。これめちゃくちゃすごいですよね、ほんと。で、ちなみに1位はザラ、えー、でおなじみのインデックスって言われている会社で、で、2位がユニクロ、3位が H&M っていうふうになってます。えー、僕すごい高校生の 頃からユニクロの歴史をすごく追っていて、図書館でね、片っ端からユニクロの本を読んだりだとか、当時島村とユニクロどっちがいいのみたいな戦いがあったんで、そういった時に島村の本を読んだりだとか、そしてアパレルのね、歴史をめちゃくちゃあの勉強してというか、もう趣味で収集してたんですごくユニクロ応援している立場なんですよ。 なんでそういったところでも今後もね頑張ってほしいなっていうのがあの何て言うんですかねもうアパレル好きとしてすごくねあのユニクロがどんどんどんどん伸びていって世界一になってほしいなと僕は個人的に思っていますというところで今日はユニクロの え、紹介をやってみました。ユニクロとね、あの、おすすめのコスパいいアイテムの紹介をしてみました。えー、皆さん、T シャツが、えー、ね、着たくなるこの時期なんで、どんどんどんどん新しいアイテムを持ちながら、どんなアイテムがいいのかコスパいいアイテムを探して、えー、自分の好きなアイテムを着ていくっていうのもいいのかなと僕は思ってます。えー、今日はですね、ユニクロのアイテム4つ。 と、無印1点紹介してみました。いいなと思ってくださった方は、あ、ちょっと概要欄に、えっ、ー、と、そのリンク貼ってるんで、よかったら見てみてください。えー、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。